解決。キングピス。6月28日の放送会は、ニンニク専門店、アホヤニンニク堂のオーナー山添さん保先生の指導のもとニンニクの活用法を学んだ。巣ごもり生活により匂いを気にすることがなくなったことから、このところニンニクに注目が集まっているという。しかし、ニンニクといえばスタミナ食材。 8月21から22日に放送される24時間テレビ愛は地球を救う思いから世界はきっと変わる。どうでメインパーソナリティを務める平野は24時間テレビとかも元気に乗り切らないといけないんで、とニンニクの持つ様々な効果にも期待しているようだ。ちなみに、スペイン語でニンニクはアホというようで、スタッフから平野さんアホって好きですか バーメンとかにアホ入れる派ですかと聞かれた平野はどういうことですかと、困惑。さらに、牛はスペイン語で、バカ、というらしく、後ろの飾り棚に置かれた牛を刺し、平野さん、バカいますよ、というスタッフに平野は、知らないよ、なんで今日そんなスペイン語推しなんですか、急に、と、呆れた様子を見せていた。まずは、 先生の名前がついたサンホリュー、ガーリックオイルを作ることになったのだが、ニンニクの皮がむけずに、めんどくさい、とアクセントを。ここで先生が、簡単にむける方法をお教えします。と言うと、平野は、なんだ、最初から聞いておけばよかった、とテンションが倒ち。しかし、 先生の教え通り、ニンニクを小房ごと一片ずつに分けてタッパー容器に入れ、電子レンジで1分加熱。あとは、蓋をして約20秒振ると、自然と皮が剥がれており、こんなに綺麗に皮が取れるの、すごいこの豆知識。と感動していた。ただ、厄介なのがニンニクを触った後に手につく匂い。しかし、先生に言わせれば、簡単に落ちますよ。 とのことで、思わず平野は、えつ、落ちるんですかもっと早く行ってくださいよ、と反抗的な態度に。やり方は本当に簡単で、さっきまで使っていたステインレスの包丁を流水に当て、包丁の刃から流れてくる水で手を洗うだけ。 ニンニクの匂いの成分、アリシンは水に溶けにくいが、ステンレスを通すことで水に溶けやすくなるという仕組みで、手の匂いが消えた平野は、ええ匂いが全くない、と驚愕していた。ペペロンチーノに必ずニンニク入れてましたと、平野その後はスタッフが用意したニンニク型の巨大くじニンニク字を使い内側に書いてある食材にニンニクチューブが合うか試すことに。 最初に試したマヨネーズとの相性は抜群だったようで、平野は、これ学生時代に知ってたら、もっと部活頑張れたな、とぽつり。さらに、納豆と掛け合わせる場面では、昔、納豆を、混ぜれば混ぜるだけ美味しいって言われて、一日中混ぜたことあります。テレビ見ながら、漫画を読みながらとか、でも、結果美味しくなかった、と、苦い思いでも明かしていた。 また、意外なところでは、メープルシロップとニンニクチューブとの組み合わせも、あり、だと判明した。最後は、炊飯器を使ったガーリックライス作りに取り掛かったのだが、ここで平野は、おばあちゃんのペペロンチーノが好きだったんですけど、必ずニンニク入れてました。と、当たり前のことを隠し味かのようにコメント。先生に、ペペロンチーノは、ニンニク入れないと、ペペロンチーノじゃないからね。 と笑われ、あ、そうなんだ。と照れていたのだった。この放送にファンからは、紫輝くん天然すぎる笑い、タッパーでガシャガシャ振るのと包丁を使って匂いが取れるのは目から鱗だった。などの声が集まっていた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、